次世代ジャニーズを象徴する人気グループからメンバー3人が脱退する5月22日が目前に迫っている。振り返ると、脱退発表はあまりに突然だった。熱心なファンのアビ共感が SNS にあふれた。発表された昨年11月4日は、コンサートツアーキング、リンチェプリンスアリナトル22からケラメイドインが終わってすぐでした。 ファンであるティアラからするとコンサートの余韻を感じながら次のコンサートを楽しみにしていた中でのことでした。あまりにも突然の発表に感情が追いつかないというファンが多かったと思いますよ。もちろん私もそうですし、熱心なファン。活動方針の違いに嘘はないように感じる。 当日ファンクラブサイトに一本の動画がアップされその中で平野氏、陽2 0六神宮寺ゆうた20、5騎士ゆうた27がグループを脱退するという衝撃の事実とその明けを本人らが20分にわたって語った。メンバーそれぞれの言葉で活動方針の違いを挙げていたが、その言葉に嘘はないように感じる、とジャニーズ事務所関係者は語る。 メンバーが口にした活動方針の違いはその通りだと思います。脱退する3人はジャニーさんとの夢だった海外公演を、残る2人はドラマなどテレビの仕事を優先したいという考えだった。考えの違いから何度か口論になったこともあるみたいです。ただ、それでも彼らが不仲になることはなかった。 デビューの際には、平野くんを中心に、6人でデビューしたい、とジャニーさんに直談判したほどですから。昨年10月9日には、脱退したい和橋玄樹くん、26、も、インスタグラムで金プリメンバーと再会したと報告したことがありました。メンバーの絆は深いんです。しかし、脱退発表から元鞘に戻る気配はなく、 キング・アンド・スはメンバー脱退の準備を着実に進めている。4月15日には冠番組である、キング・アンド・ンスル。日本テレビ系が5月20日の放送をもって終了すると同番組内で発表された。通常放送は5月13日で終了し20日は2時間スペシャルが放送されるということでした。また、この発表の少し前の4月12日には、 ファンクラブ会員に対して5月22日で動画の配信が終了すると発表。現在投稿されている全65本の動画も削除されるようです。削除までする理由は特に説明されておらず、ファンの落胆はすごいですよ。前で熱心なファン。整理されていくキング・アソ・ハタメに悲しみにくれるファンたち。 彼ら彼女らが今一番気にしているのは、卒業コンサートはあるのか否か、だという。卒業コンサートあるのか、問題を徹底。取材ファンの中にはまだ東京ドームに空いている日程がある、と希望を捨てきれないでいるファンもいます。確かにスケジュールを見ると、平日に空いている日がまだあるんですよね。脱退日の5月22日もまだ埋まっていないんです。 せめて最後に同じ舞台に立って輝いている5人が見たインです。それが見られれば、もしかしたら自分の気持ちに区切りをつけられるかもしれない。でもこのままじゃ、一生辛い気持ちで生きていなくちゃいけないのかなって。それくらい、ファンは切羽詰まった思いなんです。当然。しかし、音楽関係者は、キンプリ解散コンサートについて99、99% ないと思います。 と話す。6月から始まるヒージへのアリーナツアーのチケット申し込みが4月6日に始まっていますし、5月末にあるスノーマンのドームツアーの申し込みはすでに終わっています。少なくともコンサートが開催される1ヶ月前には申し込みは始まるものなので、その傾向を見ても、現状開催について発表されていないということは、卒婚はないでしょうね。 現実的にも今から申し込みを始めたところで間に合いません。さらに、これまでの歴史を見ても金プリだけ特別にコンサートをする可能性は少ない、と別の音楽関係者が話す。これまでのジャニーズグループを見るとあのスマップオーバーすら解散コンサートはありませんでしたからね。 また、カンジャニエートから渋谷スバルくん41の脱退が発表された時も、まだグループに在籍していたスバルくん抜きでドームツアーを行っていた。キャットタンをも同じですね。田口淳之介くん37が脱退する時にキャットタン派10周年を迎えていましたが、田口くん抜きでのコンサートを開催しました。唯一、最後のコンサートを開催できた嵐は、 活動休止という形だからやれただけです。そもそも脱退や退場、解散をする人やグループを送り出すためのコンサートは、ジャニーズでは見たことがありません。残された希望、配信コンサート、と事務所の動き、ファンに残された希望は、コロナ災いで広がった配信でのコンサートか。しかし、その様子もないと続ける。 あるとすれば配信のみでのコンサートですがそれを行うのであればリハをしている可能性が高い。しかしそんな様子はありません。長瀬恋くん24は長時間拘束されるドラマの撮影に入ってしまいましたし、この状況で現実的にコンサートは難しいと思います。3人が脱退した後に残る2人でのコンサートが開催される可能性は高いんじゃないでしょうか。当然。 ジャニーズ事務所に卒業コンサートを予定しているか確認したが、期日までに回答はなかった。どれほどスターダムを登り詰め、映画を極めたジャニーズタレントであっても、その去り、際はあっけないことが多い。キング・アンド・ピスの3人は、どのように去っていくのだろうか。フニハルオンライン特集版ウェブオリジナル、特集版